光っとノンアンモニアなので、えー、換気をね十分にすることが。 細かくなるまでやってまあ数分しし、ねうんえー、それさそうの 裏, 裏でやった方がやりやすいかもしれないね結構でかいね。 <笑>薄く伸ばしたりしたほうがいいんですけど皮をむくりにこしてますね。 おーおす見せてなんんななか、色がつきますおーてるあすい、いいね、それ羽 っ, っ, <笑> っ, っ,、ねね、っていうのはいいよね。 おーうわー<笑>俺のだ う, いてーうわお どうする。ちょっとちってないかなこっち。あ、タッチしてね。すごい。はい。